はいどうもこんにちは、こんばんはクネニニですということでね、ツ、え、イ、ー、キャスの人ねちょっとなんか二度同じこと聞いたよみたいなことを思ったかもしれませんが、<笑>許してくださいと。はい、そういうわけでね、えー、っと、まあ新しい配信スタイルでやっていくんですが、YouTube ライブの人、BGM 聞こえるか分、まあ、かんない。 ねえー、僕の7で、まあ、やっております<笑> BGM でございますわはいえー、っと y o u t u b e ライブ o b s 使ってみているがいやまだやっぱりねソフト的になれないところがあるのでまあねまあ後々慣れていったらみたいな感じのところはありますけど えっ、ー、とまあね打ち上げ生ラジオであやばいこれ黒くなっちゃったちょっとねいろいろいじってますがああこれ無理かな 表示できないからダメだねツイキャスのコメントだけ YouTube ライブにあ、ダメだダメだわなあーダメだ じゃあやめますというわけでねまあ打ち上げ生ラジオでございますがいやーツイキャツエトラ2名様いらっしゃいで、えー、シーパーさんなんかいまだに歓声が見えない い, いやーなんかすごい手の込んだ編集してんだろうな<笑>っていう感じだけど いやーまあ、YouTube ライブ見てくれてる人いるのかなおお意外といます、ね、同時視聴者数2なんでああ字幕ねまあ皆さん YouTube ライブの皆さんねあれねあのもうよみちゃんの音声を聞いてあの あれなんていうのツイキャスのコメントをね、えー、見てみてくださいまちょっと待ってさすがにまだあれか YouTube ライブにコメントは来てかいやーまあそんな感じでね、えー、今日は僕的にはねあのどんな一日だったかっ 学友会でちょっといろいろ仕事が多くていいです、ね、それでガツガツやっていけたそんな日です<笑>ガツガツいやーけどねタブネコさんにコイン20枚もらったものの持て余している多分この枠も30分で終わるしねというわけでまあ、そんな話をしながらも、えー、とお供の 発表です、えー。ツイキャスから最初に表示させますおも、今日のおもは、こんな感じ。ドン。で、YouTube Live OBS でシーンを変えるっていうのをね、初めて覚えました。パッて。パッて。ね、なんかすごい、すごい中途半端な感じになってるけど、なんか中央揃えの方にね、こういう感じで。 こんな感じで、ちょっとさっきの通常画面もいじります。ちょっとこうかこういうこういう感じでこういう感じでこういうこういう感じで、はいはいというわけでね、えー、今日、えー、こ, これを食べながら配信しようと思います。いうね。俺ザラメ好きなんだよね。ザラメが好きで。 すごいうまくないザラメ。俺、甘じょっぱいのが好きなんだよ。なんか、得した感じするじゃん。甘い、美味しい味覚もさ、食べてさ。で、しかも、しょっぱいのも美味しいからなんか、ウェイって感じだよ、ね。<笑>どういう意味だよっていう話だけど、ね。 いやうまいやっぱザラめはうまいですね。まあねあれなんだよ正統派で醤油とかでもいいんだけど醤油はなんか物足りないんだよ俺の中では。 いやえー、っとね、この、えー、っとまあ、なんていうんだろう、ラジオに参加したい場合はですね、えー、っとツイキャスで、えー、っとこの放送を見ていただいて、コラボに上がると一緒に喋れますよという、そういう形でやらせてもらってます。YouTube だけで、 見てるよって方はまあ残念ながらツ、ね、イキャスを や, やらないとあのなんていうの放送に、まあ、生打ち上げ生ラジオは放送に、えー、と参加していただくしべがないので、まあ、よろしくお願いしますっていうねもし YouTube で見ててなんか一緒になんかラジオやりてえなって思った人がいたらの、ね、話が うまいあいやうまいなっていうか俺 普通に「夕飯食ってねえや」っていうね<笑><笑>あポンポンさんおはようございますおはようございますっていう時間じゃないけどおはようございますあ熱まだあるの まだっていうか、まあ初めて熱になったことを知ったけど、俺は。じゃあ次はね、エビの花。エビの花っていう、なんか、まあエビ船的なものを食べてみます。俺、何寝たくても寝れないって、それぐらい熱ある それとも別にそういうわけじゃなくて普通に気分的に寝れないみたいなああこういうねすごいすごい軽い感じのそれは寝れないよね熱ありすぎると人間寝れなくなるからね いやーこのエビの花もいいねなんかすごく軽いサクッてしたやつでなんていうのしょっぱいだけなんだけどちゃんとエビの風味がねちゃんとしっかりと入ってるそんなおせんべいですいやうまいこれうまいこれうまい 懐かしいな、歌ったな、そういや、これ。アイネクライネ。そう。初めて、七で一人で歌った曲。 いやうん、めいや、うまかったけどこんだけせんべいとか食っといて俺あれなんだよ飲み物がないかまあまあ死んでる状況。 ねえ わ, ねえわ<笑>どうしようねえわ本名<笑>さて同時視聴者数2ってことはなんか誰か見てくれてるのかなありがとうございます YouTube ライブねでツイキャス閲覧も2ということで ありがとうございます。<笑>というわけで、まあそんな感じでね、やっていってますけど、ね、いやー、なんかこのままゆったり進んでいくなら、もうなんか、多分普通に30分で終わっちゃうよ俺<笑>はい、うん、そんな感じですけどね。もう、うも食べないからいいや。画面切り替えよう。 は い, というわけで、ねはい、閲覧3名様いらっしゃい閲覧4名様いらっしゃいおっ水さんどうも ルーさんいらっしゃいおおえつらんごめんまいらっしゃい急にえつらん人数が増えて焦っている<笑>どうしたみんなそんなにそんなにいきなり来てどうしたみんな<笑> お, お, おっおってっっどうもどうも 「あなため心地いいやるファンクラブ」ってねいやまあ歌った歌いましたね。 怖怖い怖いそ れ, それ逆に怖くねうめき声って<笑>枯れる投げるって<笑>投げられたわ枯れる<笑>ああクマそういうねベイアンさんとスイさんと誰かとでつばしてたの 怪怪怪怪んか怖い<笑>怖い怖い<笑>なんかも う, <笑>もういた警察。 ここを怒るな、うん、そして誰か上がってこないのかなかわいいかゆ指。<笑>あスイさんが上がってきたどうもはいこんばんはね うん、久しぶり北空ブレスレットとたくさんのキーホルダー最近作りまくってる変人作る作ると別に手芸が好きな人じゃねえ別に変人ではない、ね、えベイヤンさん後ろ後ろ見た方がいいイキリオいるかもしれないなんてね マジか。怖 っ, っていうか、骨外れまくってるなんか言い方怖っ。怖<笑>。怖い怖い怖い。怖い怖い怖い。<笑>怖い怖い、なんかネットの闇を見た。<笑>怖い怖い怖い怖い。あ<笑>わ。 あてあーちょっと待って YouTube ライブが止まったんだけどいやただ配信情報状況が悪いって出きるだけで悪いな本当に OBSOBS OBS 頑張ってくれ OBS うん多分あれで私の男取り上がっていると思うフフフフフフ どうした決だったの どそれはそれはもうい 意, 味意味なくなってしまっているっていう言い方が一番正解です。 映像ビットレートを急に上げたら急に急によくな配信状況 OBS の設定い じ, いじったらよかったなんだベアンどうしたコメントね YouTube 側の設定をいじ れ, いじれっている、ね、けども、遅いでこんもろうみたいな感じ。 もう終わりしか覚えてない。 覚えてて、うんうん、まあ夢だから仕方なくね夢って普通忘れねまあ夢だからね もういいちちゃおもん っても使わないよ。というわけでね、まあ、あと4分ぐらいでこの配信終わるわけだけど、ね。 いやー、うめ。ザラメはうめ。ウエー。ルーさんがいつものようなコメントを連打し 出たハード<笑><笑>その時はその時で、呪い殺されちゃったらまあそれまでの人生だったってことだよ。 仕方な、ね、い仕方な、ね、い<笑>クソ人ごとっていう<笑>クソ人ごとっていう<笑>もう二人ともクソ人ごとっていう<笑>何その ね、相反する状態を二 つ, つ同時になんか実現したいみたい な, なんか こ, のこの紙表を見せながら裏を見せてみたいな無理だもんみたいなやべえ なんかすげー下水い歌を歌いながらセダンさんが入ってきた。で、正直、正直なんか俺心霊的なこと全然信じてないし、怖い思いもしたことないからさ、なんかもう、なんかいいわってなって。 行く必要もなく、ね、<笑>行かなかいよいや行かないでしょ別に信じてないからこそ行かないよ全然<笑>だって行くってなったらさ「ええお前信じてんだよみたいなさそういうなんか雰囲気が立ち込めるじゃん 初見じゃないけどもうなんかコインあるけど30分で終わっちゃおうかなっていう精神というわけでねあと1分ですね皆さん遅ればせながらえっ、ー、と今日という日がもう15分経っておりますがねえっ、ー、と火曜日えっ、ー、と2016年6月6日火曜日でございますこれから水木金と頑張っていきましょう はい。こんな感じでね。<笑>えー、閲覧6名。ツイキャスは閲覧6名、計24人ありがとうございます。で、YouTube ライブは最後までね、えー、見てくれた閲覧1名様がいらっしゃい。えー、と、ありがとうございました。っていうね。お疲れってね、とびさんなんかすごいちょっとな感じが。お疲れ様です。お疲れ様ではい。はい、お疲れ様で ま, まあ、どっかのコラボ上がるかもしれない。 ですとだけともしかしたらあなたが枠やれば上がるかもっていう、ねはい、YouTube ライブはもう終わりですじゃあねーというわけで YouTube ライブも終わりにしますじゃあねー